皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月2日。今日のお着替えリポちゃんは、スチームセットでした。いつもより長い120分とは言っても、借りてしまうとあっという間に時間が過ぎてしまいますね。今日は超便利ツールの釣り堀で、ヤマメのキングサイズが釣れました。せっかくなので、お庭の釣り堀に入れておきました。 今週のエピソード依頼帳にバトエンのお題が来ているせいか、バトエンを遊んでいる人が多い印象です。今週はたくさんマッチングが成立するので、バトエンポイントを稼ぐチャンスですね。魔界で虫系討伐も来ていますが、バンマの塔に虫系はほとんどいないので、久しぶりにサソリバチとかかりますかねと思ったのですが、4の祭壇にいっぱいいました。これで解決ですね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。